youtube のコメント欄で質問いたただきました包括的差別禁止法案を発表というね共同通信のニュースが3月13日に配信されてるんですけども、この法律、なんなんですか、解説してくださいっていうことなんですね。で結論から言うと、ですねこれは人権擁護法案。 今から十何年か前にですね、国会で議論されたんだけども、結局、とんざしてですね、通らなかったっていうものがあるんですけども、それの焼き直しというか、まあ、それのね、リベンジですね。もう一回同じようなものを作ってやろうっていう話ですね。というのは、この包括的差別禁止法案です。 さて、じゃあ、この内容についてですね、実はウェブサイトに載ってるんです。下の概要欄にね、アドレス貼っておきます。ブラック解放人権研究所のね、ウェブサイトで公開されてます。で、読んでみたんだけども、まあまあまあまあ、これはこれはっていうような。まず、もう法律のね、文章として、何なんだこれはっていうのがありますよね、え。ー これね、まずタイトルが全ての人の無差別平等の実現って書いてあるんだけども、この法律の名前からしてまずね、嘘なんです。中でもえ、社会的少数者っていう言葉が出てきてですね、その社会的少数者に対して差別をしちゃいけないっていう内容なんです。じゃあ社会的少数者って何なのかっていうと、なんかいよいよね、限定列挙されてるんですね。ここになんか、肌の色、人種、民族、思想、心情、性別、性的、指向性治認、 素病食職業年齢、被差別部落出身とかって書いてあるんですけどね。まあこれを見るとね、まあ全部の人を網羅するのかなっていうふうに思うんだけども、だけどこんなこといちいち書かなくていいですからね、本来だったら。すべての人って言うんだったら。だからすべての人と言いつつもですね、まあわざわざ社会的少数者という言葉を使ってね、大体この社会的少数者っていう言葉をね、文字通りに捉えるんなら、じゃあ世の中の一部の人っていうことになるわけだから、 そのあたりでこの全ての人っていうね、法律の名前と矛盾してますよね。で、この内容を見るとですね、なんか実態調査等に基づいて見直しを行う。あと、不快感や不利益を与え、尊厳を傷つけること。まあそういうのが差別だっていうふうに書かれてるんですよね。で、あとはなんか基本方針の国が定めるとかですね。 で、あとは事業者はなんか、尊厳を実現することで、また民主主義を破壊から守る上で極めて重要であることをよく理解し、その事業の実施にあたって差別の解消及び防止の推進に、あのね、これね、 いや、僕も法律についてはアウトサイダーですよ。僕は別に法律の資格持ってるわけじゃないし、まあ、ただ、あの法廷で実弾射撃やってるだけなんで、別に法律の専門家でもないんだけども、でもやっぱり見たらこれ、法律としてそもそもね、技術的な問題として出来が悪いっていうのはわかりますよ。法律っていうのは、例えば行政法であれば、国や地方自治体が、えー、どんな風にね、 この政策を進めるのかっていうのを定めるのが法律だし、で国民に対するものであれば、まあ、国民の自由をある程度制限して、義務を課すようなものっていうのが法律なわけなんだけども、国民に対して何かこう、理解しろとかね、そういうふうに言うものじゃないですから、法律っていうのは。この法律ってね、こうあなたの意見とか、ね、願望を書くものじゃないですから。 そしてね、これにはあの人権委員会の設置っていうのが書いてありますね。そのあたりがまあ肝だと思いますね。結局ね、あの人権擁護法案っていうのが頓挫してしまったのは、あれには罰則規定があったんですよね。で、そもそもじゃあ人権侵害って何なんだっていうあたりで明確な定義がないから、 あやふやなもので人に罰則を加えるっていうのは罪刑法定主義に反してしまうと、刑法っていうのはね、何をやったらどんな罰があるっていうのを明確に定めるものなんですよね。そのあたりが曖昧だと、その、まあ、警察だとかね、役所なんかが、その、ものすごくあやふやなことでね、なんか些細なことで、その国民に刑罰を与えることができるようになってしまうから、法律っていうのは、ね、明確に定めないといけないんですよ、刑罰を受ける条件っていうのは。だから、この、 法案を作った人もまあ、そのことはよく分かってるんでしょうね。だからもう理念法にしたわけです。この中には罰則規定ないですね。うん、なんかその財形法廷主義がどうこうっていうことも書いてありますよ。うん、だから、そのね人権擁護法案っていう名前で、また出したらこれ絶対国会通らないからこのこうやってね。法律の名前を変えたんだろうけども、でもね。これね。 見る人が見れば分かりますよ。ああ、そういうことなんだと。で、中になんか国連 NGO がどうだのこうだのね。その、被差別当事者というか、その、社会的少数者の意見を聞けみたいなことが書いてあるけども、これ結局はね、ブラック解放同盟やその関連団体、今だとか、そのあたりの言うことを聞けと、ね。そういうね、非民主的なね、手続きをこう認めろと。そしてそ、そういう人たちお金を出せっていう、まあ結局、 利権ののための法律だっていうこことをこれれ見見る人が見ればわかるんですよねだからこんなのね、もし国会で通ったら、国会議員の資質というか、このまあ、資質というより、知能が問われるようなものだと思いますよ。なんかこれ作った人が、九州大の内田博文名誉教授ってありますよね。あのね、よくこの創価学会の人とかね、よく誤解しがちなんだけども、 名誉教授ってね、名誉ある教授っていう意味じゃないですからね。だいたいそもそも教授ですらないですから。まあ名目だけの教授っていうこと、うん。まあ端的に今教授じゃないっていうことです。名誉教授っていうのは。だから教授と名誉教授どっちが偉いのかって言ったら教授の方が偉いですからね。だからこれ、本当に法律の専門家の教授と言えるような人が見たらね、これそもそも法律の このね、内容として、この文章としてどうなんだと、出来が悪いじゃないかっていうふうにね、なってしまうと思います。というのが、この、すべての人の無差別、平等の実現に関する法律っていうことです。これは、僕は多分これ通らないと思う、国会で。いや、まあ、わかんないですよ。でも最近いろいろね、その、童話とか絡むとおかしなことが起こるから、わかんないけども、でもこれ、常識的に考えると、これ、 その自民党の人とかね、これ、じゃあこれ、あの国会で通すようにお願いしますみたいな感じで解放同盟が来たら、う, うわーってな内心になるはずですよ、こんなん見たらね。なんかナチスだの、なんだの書いてあるしね。ちょっと内容がもう本当にあからさまで、とにかくもう。 差別で飯食ってる人にお金くださいっていう内容になってますから、これ。ただね、この法案よりも気になるのがね、これ共同通信が配信して、で、各メディアがね、地方紙なんかが一斉にこれ載せて、で、さらにロイターなんかにも配信されてますよね。なんとかしてね、これメディアに圧力をかけて広めようっていう意思が見えるんですよ。これやっぱり解放同盟がやらせたんだと思いますよ。やっぱりメディア関係にね、力持ってますからね。 ただ、じゃあ、それでね、何かしら、この政治サイドで発表があったかというか、あとは、まあ、それほど国民が関心を示したかっていうと、そんなことは全然ないんだと思うんですよね。なんか、笛吹けど踊らずみたいな、そういう状態になってると思うんだけども。でも、やっぱりなんとかしてこれ通したいんでしょうね、解放同盟としては。もう、組織の存亡がかかってるから、まあ、なんとかしてワンチャンこれを通したら、解放同盟はね、またね、 金が国から降りてきて、運動を盛り立てられると。で、こうやって法律ができるとね、それをバックにして、えー、やれね、企業に対して法律があるから、法律違反だ、コンプライアンスだとか言って、また圧力をかけて、その、まあ、反社会的な、あの エ, エセ同話的な活動っていうのはやりやすくなるっていうことがあるんで、まあ、なんとかこれをね、えー、組織の存続のために、なんとかしてこれをやりたいんでしょうね。でも、そういうことはね、やらせたらいけないと思うんですよ、僕としては。 あのね、まあ、とにかくね、このプロパガンダとかね、そういうのをね、うのみにしてはいけないと思うんで、皆さんね、これ、原文がね、ちゃんとあの、下の概要欄から読めるんで、まあ、ちゃんとね、これをね、読んでね、自分で考えて判断していただければいいと思います。あの、私の言うことを全部うのみにしろっていうふうにも言わないので、やっぱりね、ちゃんとこの出てきたものを、 実際のね、この原文を読んでみて自分で考えるっていうのが大事だと思いますので、ぜひね、あの、関心のある人はこれ見てみてください。ということで、えー、質問への回答でした。